つくしよさこい城里の皆さんです城 里, 城里町に住む障害を持った方が日中活動しているつくし作業所の仲間たちとそのご家族支援するスタッフいつも支えてくれるボランティアの方々と合成されたチームですそれではつくしよさこい城里の皆さんよろしくお願いします 皆さん、こんにちは。え今日は、城里町から来ました、美しい大阪井城里ですえ。ご紹介にもありましたようにえ、城里町に住む障害を持つ方々と、いつも支えてくださるボランティアの方で構成されたチームとなっております。え今日は4年間、えコロナ中でちょっと活動ができなかったんですけれども、お久しぶりに皆さんの前で、踊れることに喜びを感じております。え今日は、皆様の、えー、いつも支えてくださる方々の えー、お礼を込めまして、えー、今日は気持ち存分に発揮して、えー、一生懸命踊りたいと思います皆様温かいご声援よろしくお願いいたします